先般から参加しました。3年ぶりのこの新緑の舞台に戻ってくれて、本当にもう嬉しくて嬉しくてとていう感じです。なんか昨日ちょっと担当の方とお話ししたら、なんか夜中までかかって準備してくださったそうなので、本当にあのこの祭りを開いてくれた会長をはじめスタッフの皆さんには本当に感謝を申し上げます。ありがとうございました。今日はえっ、ー、と今度はオリジナル最初の曲なんですけども、ジリを リメントして持ってまいりましたよろしくお願いしますやれ